こんな国では子どもたちも希望が持てませんよねどうも政治いろいろの学なぶです日本以上に急速な少子高齢化の波が押し寄せている韓国慢性化する労働力不足を解消するため政府は高齢者を無理やり働かせる方向に舵を切っているようです 誰がどう考えても、付け焼き場の小細工にしかならないと思うのですが、果たして韓国は少子高齢化の危機を乗り越えられるのでしょうか ?2022 年2月11日付、中央日報からの引用です。韓国政府が高齢者継続雇用制の導入を推進する。満60歳の定年が過ぎた職員も働き続けるように。 企業が定年廃止や延長、再雇用を選択する制度だ。10日、政府非常経済中安大学本部会議から出た、第4期人口政策タスクフォース主要分野及び議論方向にこのような方針が盛り込まれた。高齢者を採用する企業に単に支援金を与えるのではなく、定年が過ぎた職員が一定期間をさらに務められるように、 義務付ける内容だ生産年齢人口が減る人口災難状況で出た苦肉の策だ企画財政部当局者は60歳である定年を法的に直ちに65歳に引き上げるわけではないと一線を画したその代わりに定年延長法制化は時間がかかるためこれまでの社会的合意を経て 定年延長と似た効果を上げる制度を導入しようとすることと説明した。定年延長の社会的合意が簡単でないため、迂回路を選んだという意味だ。だがこれも簡単でない課題だ。すでに民間企業で大規模の希望名誉退職が行われているため、早期退職傾向が激しい。継続雇用性がすでに深刻な 新規採用不足をさらに煽るだろうという若年層の反発も避けがたい。単 ク, ク大学経済学科のキム・テギ名誉教授は、生産人口減少、高齢化が深刻な状況で、高齢層の労働力活用を拡大するのは、異論の余地なく推進すべきこととし、ただし、賃金体系の変化なしで継続雇用制を導入すれば、 定年の恩恵を受ける少数のために多数が損害を被る問題が生じ得る。実際の思考までは容易ではないだろうと話した。とのことでいかがでしょうか。2000年代の段階から深刻な少子高齢化社会の到来が予測されていた韓国。2010年代中盤からその不安は現実となり、韓国は今人口減に伴う 慢性的な労働力不足に頭を悩まませています労働力不足解消のために、韓国政府が打ち出した高齢者継続雇用制は、要するに、企業の定年を廃止して、60歳以降も本人が希望すれば、働き続けられるようにするシステムのことです。人口減によって、フレッシュな人材が入ってこなくなるから、せめて高齢者を 労働市場につなぎとめておこうというわけですね定年後の継続雇用そのものは日本でもすでに導入されており高齢者の労働力を活用するという意味では意義のある制度ですしかしながら韓国が目指す高齢者継続雇用制は日本のシステムとは事情が異なり国内でも導入前から疑問符が付けられているのも事実です 死ぬまで働かなければならない。これが韓国社会の現実です。老後ス社会という言葉が取り沙汰されているように、韓国ではもはや第二の人生などという概念はもはやなく、定年後は夫婦や家族でのんびりセカンドライフなんていうプランも存在しません。そんな夢物語はごく一部の裕福層や公務員など、 本当に恵まれた人たちだけの特権です。韓国では社会保障制度が脆弱で、めでたく定年を迎えたとしても、不自由なく暮らしていけるだけの年金を受け取ることができません。特権階級の公務員や共働き夫婦でない限り、老後も生活のために働き続けなければならないという社会構造が固定化されているのです。 積み重ねたスキルや能力を生かすため、リタイア後もセカンドキャリアとしてマイペースに楽しみながら働き続けるという社会であれば理想的と言えるかもしれません。ただ、老後の暮らしにも困窮し、ただ生きるためだけに死ぬまで馬車馬のように働かせる社会はやはり地獄ですよね。さらに政府の方がそんな高齢者の弱みにつけ込み、いかにも 仕事を用意してやったと言わんばかりに、高齢者を労働力として縛り付けているのですから、立ちが悪いとしか言えません。ムンジェイン肝入りの完成雇用も、蓋を開けてみれば、公園の見回りなど、はっきり言って、誰にでもできる仕事ばかりで、抜本的な雇用対策にはなっていません。高齢者の雇用不安は、若者の採用不安へとダイレクトにつながっています。 シニア世代がいつまでも企業に居座っているということはつまり、若者の就職口がその分狭くなってしまうということです。現に一流と言われる財閥系企業でさえも、一様に大学生の新規採用を大幅に減らしており、その分のリソースを高齢者雇用に回しているという現状があります。もちろん、社会に貢献してきたシニア世代の雇用を確保することも、 政治の役割ではありますが、そのせいで未来ある若者が苦境に立たされ、希望を見失うようでは意味がありません。企業に採用されるだけまだいい方で、韓国の新卒学生の半数以上は正規雇用コースに乗ることができず、財閥系企業に入れなければ人生終わりとまで言われています。財閥系企業はソウル大学をはじめとする 一流大学の学生にしか見向きもしませんから、結局、大学受験から勝負はもう決まっていることになります。そして、一流大学に入るためには、トップの高校、トップの中学、トップの小学校というふうに遡っていくわけで、生まれた地域や環境、家族構成で人生のほとんどが決まってしまうのが今の韓国なのです。これこそまさに親ガチャ。 いや、人生ガチャなのではないでしょうか。若者から高齢者まで絶望する国に未来はありません。賢い若者は、老後ス社会の本質を見抜き、海外脱出を試みたり、政治を変えようとしたりと懸命に立ち上がっています。若者の不安、不満を救い取るのが政治の使命であるはずですが、与野党ともに互いの足の引っ張り合いで、